内の小中学校では、地震前の通常通りの給食が今日やっと再開されました。阿蘇市にある浪野地区以外の小中学校7校では、熊本地震後、阿蘇市黒川にある給食センターが被災したため、5月9日の学校再開以降、パンを中心とした簡易給食が提供されていました。その後、給食センターの設備が復旧し、この日から 一宮阿蘇地区の5つの小学校と2つの中学校の児童・生徒・教職員のおよそ2100人分の給食を配食できるようになりました阿蘇市刈谷にある阿蘇西小学校では午前11時過ぎに給食センターから給食が到着記念すべき給食再開初日のメニューは児童に大人気のフォークカレーで 久しぶりに賑やかな給食となりました。地震からあの初めてこういったね普通の給食に戻りましたけど今日の給食はどうですか？カレーがあって美味しいです、ね。久しぶりの給食 阿蘇西小学校は、阿蘇市的石に本校舎がありますが、熊本地震の影響で校舎が使えなくなったため、今年の3月に先行統合し、閉校した旧小鹿市東部小学校で学校を再開しています。本校舎の復旧のメドは立っていないということですが、3ヶ月ぶりの暖かい給食に、児童たちの笑顔があふれ、進んでおかわりをしていました。